まずこの仕事を始めたきっかけというか、まあ何年前の話でそのきっかけを教えていただいていいですか。始めたきっかけは四年前の九州北部豪雨災害の時にボランティアに参加したことがきっかけです、うん。その時はどんなボランティアだったんですか。商工会青年部の人たちが民間でどこよりも早く。 ボランティア活動に取り組まれたんですよでそれに参加させてもらってでその時に県内のいろんなところから青年部がボランティアに来たり全国から支援物資が届いたりとかしてこう地域は違うんですけどこう同じ地域を思う仲間のために動く行動することができるっていう姿を見て一緒に参加させてもらったことで私もそうなりたいと思って阿蘇に 腰を据えてお仕事をさせていただきたいと思って開業しましたちゃんとお仕事としてやっていこうということを決心したというかはいそんな感じです一番最初は2010年だったかな もうお仕事としてというよりは地元の1人として参加させていただいたイベントなんですけどアソクリスマスバルーンフェスティバルっていうもうなくなってしまったイベントなんですけどそのイベントの昼間のステージのアシスタント MC をさせていただいたのがきっかけで、はい、アソをもっとこう好きになっていただけるようなうん、まあ、そんな役割のお手伝いができたらいいなと思いました。うーん 今の時期だと夏祭りとかで司会をさせてもらうことが多いんですけどそんな時にこう来た方たちがそこの地域をもっと好きになってもらえるようなそんな時間を作れた時とかお客様がこう楽しそうな姿を見た時とかが一番嬉しいなって思うんですけど特に地域性を大切に伝えていけたらなと思ってお手伝いさせてもらってます。 式典だったり祝賀会だったりとかこう節目節目にお仕事として関われるっていうことがすごい嬉しく思いますしやりがいにもなっていますこう伝えたいことをやっぱり的確に皆さんが心地よく感じるように伝えないといけないっていう部分が一番難しいですね。これから、はい、あそうで、はい 仕事をしたい、まあ、若い方に向けて何か福田さんからアドバイスというか、まあ、自分の経験も交えた<笑>とでもいいんですけど何かありますすかそうですね、まあ、まだ自分がその場所にはいないかもしれないんですけど阿蘇をこう好きで阿蘇に腰を据えてこう地域に根ざした仕事をしてふるさとを誇りに思えるようになれたらかっこいいなと思うのでそんな風に仕事をしてもらえたら嬉しいです。 自分の育ったふるさとを、うんはいまあ、嫌いな人はいないと思うんで、うんはい、好きになってもらいたいなと思います、うん、人生をかけて表現すするものででこれはどんな思い、はい、仕事を通して地域に何か残していけたらと思っているのでこの言葉を選びましたそしてあの阿蘇に根ざしてやっていくことは絶対に変えることはないので。 地域に根ざして地域を伝えるお仕事をしていきたいと思っています。はい